おはようございます。民進党の蓮舫です。総理、申し訳ございません。通告をしていないのですが、二十八日にアメリカのトランプ大統領と電話会談をされました。その時の感触、そして二月十日にワシントンで首脳会談に臨まれるということです。その思いについてまず聞かせていただけますか。安倍内閣総理大臣、先般土曜日にですね、二十八日に電話し首脳会談を行いまして、二月の十日に日米の首脳会談を 行いその場 で, です、ね、安全保障、また経済、まあ、全般にわたって、議論を行い、またアジア太平洋地域の現状認識も含めて、議論をしていくことによってです、ね、お互いに信頼関係を構築し、そして日米同盟の揺るぎない姿を世界に発信していくことで一致したところでございます。蓮舫君トランプ大統領が中東アフリカカ七国の 市民の入国を一時的にに禁止するという大統領令に署名国内外で反発が広がっているんですが、まあ、自由の制限とか、あるいは報復措置、分断を生むかのような対応というのは、懸念を私は感じるんですが、総理はどうお考えになりますか安倍内閣総理大臣。今、蓮舫委員がご紹介のような大統領令をです、ね、発出していることはまあ承知をしておりますが、日本としてはまあ G7 の次長国でも、 ありますまた、私も国連演説等 で, です、ね、この難民が出てくる、この難民のが出てくるような状況をです、ね、根絶をする、まあ、その中で世界が協力をしなければいけないということにおいて、日本はその役割を果たしていきたいと、このように考えております蓮舫君。 トランプ大統領が署名をした大統領令は、難民だけではなくて一般国民ですが、その件に関しては何かお考えありますか安倍総理大臣。あのまあ、これはあの、まあ、米国のおいわばあ、まあ、大統領令という形での、えー、米政府の考え方を示したものであろうと思います。それにについいて私ははこの場場でコメントする立場にはまあございませんが いずれにせよ、ね、われわれはこの難民への対応は、国際社会が連携して対応していくべきものであると、このように考えております君あのトランプ大統領は同じく大統領令で、総理が進めていた TPP から、永久離脱と署名をされました、永久に離脱と署名をされました。 どちらかというと、保護貿易主義、米国第一主義というのが、私はこれまで世界が強調して進めてきた自由貿易ではない、逆に進んでいるように懸念を示しておられるんですが、ぜひワシントンでの首脳会談のときには、主張すべきものは主張して、安易に譲らないようにしていただきたいとお願いをしたいと思います。さて総総理理昨年のの秋総理はアベノミクスの果実で 保育の充実や介護離職ゼロ対策に使うとしていましたがこの審議をする補正予算案で 1.7 兆の赤字国債を発行するはめになりましたもはやアベノミクスの財源は見当たらないどころか基礎的財政収支は昨年7月より3兆円悪化する見通しとなりました2020年度のプライマリーバランス黒字化あるいはその財政再建というのは随分絶望的な状況になっているんですが それでも総理はこの間、消費税増税二度先送り、予定していた社会保障の充実も先送りして、そのつけはこれから国民が負担を担わされることになります。今一度ここで総理のアベノミクス、立ち止まってみてはいかがでしょうか安倍内閣総理大臣。パラエマリーバランスについてのです、ね、目標、2020年度の目標については、すでにお話をしているとおりでありますが、私たちが進めてきているこの 経済政策によってですね、まあ、税収は二十二兆円。民主党政権時代よりも増えているのは事実でございます。そして、また、国債のですね、公債の発行額も減額を続けているのも事実でございます。そして、同時に、プライマリーバランスについても。十、ま、五、あ、兆円改善しているのも、事実、民主党政権の時から比べて、この四年間でですね、十五兆円改善しているのも。 まあ、事実でありますまた15 2015年の半減目標はなんとか達成することができたわけでございます。まあ、状況はもちろん厳しい状況ではありますが、しっかりとです、ね、税収を伸ばしていく、そして歳出削減するところはしっかりと効率化を図っていきたいと、このように考えております。蓮舫君 あのどうか今日は自我自賛と他者の批判だけではなくて、議論をさせていただきたいんですが、まず総理が進めるとされた働き方改革、これはなぜ進めようと思われたんでしょうか安倍内閣総理大臣。働き方改革についてはですね、えーまあ、先般、えー、電通の社員がです、ね、働きすぎ、過酷な 労働状況によって自ずから命を絶つという悲しい出来事もありました、そしてそれと同時にです、ね、われわれは一億総活躍社会を抱えているわけでありまして、女性も高齢者も、あるいは難病を持っている方もです、ね、一度失敗した方も、皆さんがその能力を生かせる社会をつくっていく、そのためにはまた多様な働き方がしたいというニーズもあるわけでありますその中ではそういうニーズに応えていく。 そして誰もが自分の能力を発揮できる社会をつくっていく、そういう柔軟な働き方を実現をしていかなければならないと、このように考えております君生産年齢人口が縮小していく中で、一人一人の労働生産性を高めることは、まあ、議論を待つまでもないと思っているんですが、私たちはこの働 き, 改革働き方改革で優先すべきは、長時間労働の規制だと考えています。それは過労死等で 一度失ったのも二度と取り戻せない命をどうやって守るのかこれが最大の私たちは考え方の基軸にしています今日は過労死ご遺族の方々もこの間に来られて傍聴されています総理確認ですが総理の言われる柔軟な働き方改革これは長時間労働 助, 走では 助, 助成ではなくて長時間労働規制であると考えていいですか安倍総理大臣 まあ、今、蓮舫委員もです、ね、一人一人の生産性を上げていくことが大切であるということをおっしゃった、まあ、それはの認識が同じではないかと、こう思うわけでございます。働き方改革の中においてです、ね、働き継ぎを是正をしていく、これは当然のことであって、それによってです、ね、豊かな人生を送っていくことができるようにもなっていくわけでありますし、そして、過労死のような状況は決して起こさない、そういう働き方に変えていく。と同時に それによって生産性も上がっていくと、われわれは考えているところでございます蓮舫君。長時間労働をなくすには、残業の上限、時間規制を設けること、併せてインターバル規制を入れることが大事だと、われわれはすでに法案を出しています。で現行の労働基準法三十六条、法律の上限を超え、残業が認められるのは、一か月四十五時間が基礎となっているんですが、 各紙報道でこの週末、政府案の上限は年720時間、月平均60、繁忙期に限りは100時間、2か月続けて80時間、この残業を認める方向でと一斉に報道されましたが、この方向でまとめるんでしょうか総理、総理。塩崎厚労大臣 あの報道は報道でございまして、私どもあの、時間外労働の上限につきましては、今、基本的な考え方は総理から申し述べたところでございますけれども、今、政府の働き方改革実現会議におきまして、これからです、ね、有識者、労働者、使用者側の議員から、さまざ、あ、まな意見を承って、検討を深めていこう、そして実態をやはりきっちりと見て、しっかりと議論して結論を出していこうと、こういうふうに考えております。 あの誰に対してこの何時間の上限をするか等々のまあ具体的な規制の中身につきましては、えー、当然のことながら、この脳疾患、あるいは心臓疾患の労災認定基準、いわゆるまあ過労死基準をクリアするといった健康の確保を図った上で、女性や高齢者、そしてさまざまな方々が活躍しやすい社会をつくる、まさにそれが一億総活躍社会づくりでありますが、まあ、この観点。 そして、ワーク・ライフ・バランスをしっかりと改善をしていく観点など、さまざまな視点から、まあ、これから議論を深めていこうと思っているところでございます蓮舫君。いや、答えてません。一斉に報道された繁忙期に限り月100時間、2か月で80時間まで認める、この議論を進めているんですか。塩崎厚労大臣 今申し上げたとおりあのお、これからまさに働き方改革実現会議において、具体的な議論が2月1日に初めて長時間労働の問題について議論をしていただくようになっているわけであって、えー、報道はまあ報道であって、私どもとしては正式にこの実現会議で議論を深めてまいりたいと、こう思っているところでございます蓮舫君。いや確認します メディアそろっての誤報と断言するんですね塩崎厚労大臣私ども、労働基準法、それからそれに基づく大臣告示を所管する官庁として、これからどういうふうに3月末の基本計 画, この計画に向けて、働き方改革の基本に向けて議論するか。 ということは当然我々は我々として考えているわけでありますが実際に正式な議論をやっていただくのはこの実現会議でありますしたってこの2月1日が第1回目の長時間労働に焦点を当てた議論をしていただくわけでありますのでこれから議論を深めどのような議論から結論が得られるか我々実態もしっかりと見ながら議論を深めていきたいと考えているところでございます 念のためめを止めてくださ い, を止めてください大丈夫ですか、ね 労大臣あの報道がどういう報道をされているのかということは、報道の皆さんに聞いていただかないと、私どもよく分かりませんで、私どもは先ほど申し上げたとおり、2月1日に初めて実現会議で、長時間労働について議論を始めるというところでございまして。 で先ほど申し上げたように我々、われわれ、この所管をする、法律を所管をする役所として、いろいろな、まあ、検討を常にしているわけでありますから、それをどういうふうに取材をされて報道されるかは報道の自由でありますので、私どもとしては、なんともこうあの誤報であろうか、どうであろうかということの判断はなかなかできないということでございます蓮舫君。加藤大臣、事実はどうでしょうか加藤国務大臣。 あのご承知のように、働き方改革実現会議、大きく9つ、同一労働同一賃金をはじめとして、いろんな議論をしていただいておりまして、これまで昨年末には、同一労働同一賃金についてのガイドライン案も出させていただいて、議論をさせていただきました、そしていよいよ、この次のですね、改革会議で、長時間労働の是正についてをテーマとして、有識者、経済界、そして労働界の代表の皆さん、交えた議論をスタートするというのが、今の状況でございます。 蓮舫君過労死の労災認定基準、いわゆる過労死ラインというのは、2か月から半年の月経均が80時間、1か月で100時間とされています。月100時間といいますと、毎日深夜23時まで働かせていいということになります。今、報道されている政府の方針、月100時間、2か月80時間まで残業時間を認めるとあるんですが、法律で過労死ラインまで働かせていいと。 お墨付ききを与えるるのは私は私大きな懸念がが、あるんですが総理、この懸念は共有していただけますか。安倍総まず 大, 大臣からあの今のご質問は、報道があ、まあ、正しいとして、えーご、ご質問になったんだろうと思いますけども、先ほど申し上げたとおり、また加藤大臣からも申し上げたとおり、これからまさに議論をする、そういう段階でございますので。 どういうふうにしていくのかというのは、先ほど申し上げたとおりですね、この過労死基準をクリアするという健康確保を図った上で、さっき申し上げたように、女性、あるいは高齢者が活躍しやすい社会をつくるため、あるいはワークライフバランスをどう実現していくのかと、まあ、こういうことをあの一緒に議論していただこうというのが、私どもの考えでございますので、えーまあ、あの2月1日の議論でどういうような。 おお考えを皆さんがお示しになるのか、私どもとしても、そのお考えを待っているところでございます年君総理、これまで八十時間、百時間働いて、長時間労働、その結果、過労死と認定されたご遺族の方たちと話を聞きますけれども、それを法改正で百時間、八十時間まで認めてしまったら、 これまで過労死認定されてた方たちが救われないということになる、そういう法改正の数字、一般的に適正だとお考えですか安倍総理大臣。ま、ただいま厚労大臣が答弁をさせていただいたように、ですね果たしてどれぐらいの時間が適正かどうかということについて、まさにワークライフバランス、健康状態との関係。 えー、ということも含めてです、ねえー、これからまあ有識者会議がスタートするわけでありますから、そこでご議論をいただきたいと、このように思っております蓮舫君。議論をした上で法律はいつ出すんでしょうか安倍総理大臣。あのまあ、議論がです、ねえー、しっかりと終電し、えー、この作業が済み次第法律を提出したいと考えております。 われわれの法案は審議をしてもらえません、国会で、自民党の反対で。では、政府からいつ法案が出てくるのか、法案を出していただければ議論にならない、いつ出していただけるんですか安倍総理大臣。えーまあ、議員連邦については、国、ま、会、あ、が大決めになることで、えー、ございます。まあ、そこで、まあ、政府としてはです、ね、今申し上げましたように、えー、議論が、有識者会議の議論が終電をし、そして、えー、準備が整いしたい、提出をさせていただきたいと思っております。 蓮舫君それは今国会という理解でよろしいですか安倍総理大臣。まあ、準備ができしだい、提出をしたいと考えております。今国会じゃないこともあるということですか。安倍総理大臣。あのまあ、準備ができしだい、党内手続きを党手続きも含めて、準備ができし第いということであります蓮舫君。 去年の秋に働き方実現会議を設けて、その冒頭で議長である総理は、迅速に法案を国会に出していくと言いました、もうすでに5か月が経過しています、いつ出すんですか加藤働き方改革大臣。 あの長時間労働の是正を含めまして、この3月末までにですね働き方改革実現会議で取りまとめ、実行計画を決めていただくということにしております。そしてその実行計画を踏まえて、法案の作業に入るわけでありますけれども、その過程には、これまでもご指摘いただきました労働政策審議会、重要な政策については、ここで図るということになっておりますから。 この取りまとめをした中身も踏まえながら、そうしたところでどう検討していくのか、それらをしながら、それから法案作業を進めていくと、こういう段取りになっていくわけでありますけれども、ただ先ほど総理がおっしゃったように、できるだけスピード感を持って、迅速に進めさせていただきたいと、こういうふうに思っております。 いつ法案を出すかも答えられなくて、できるだけ迅速にと、あまりにも矛盾をしていると思うんですけれども、こうしてる間にも、例えば長時間労働で大変苦しい思いをしている方もいるかもしれない、過労死に追い込まれる方もいるかもしれない、もう問題は、課題は明らかなんです、インターバル規制を入れて、仕事が終わってから次始まるまでに一定時間の休息を入れる、あるいは残業の労働時間に上限、何時間ぐらいがいいのか。 これをしっかり入れていくことによって、過労死を予防することができるんです、一体いつまで議論をするのか、どうして法案を出さないのか、総理、なぜすぐ出せないものなんでしょうか塩崎厚労大臣。これあの、蓮舫議員もよくご存じのとおりですね、あの労働規制、えー、というのは、まあ、さまざまな労働の形、そしてまたあの経済活動があるわけで。 そのへの影響というのは、当然、さまざま考えていかなきゃいけないのは、もうご案内のとおりであります。で今申し上げたように、実, あの実現会議ではあの1日から議論を本格的に始めるわけでありますし、実行計画が3月末までにまあ決定をされるようにわれわれ努力をするわけでありますが、それが固まった時点でどういうふうにするのかというのは、先ほど加藤大臣からお話があったとおり、労政審でどう議論をするのかしないのか。 これらも含めてです、ね、しっかりとこの計画を皆さんと議論していただき、これにはあのじ、実現会議には連合の会長も入っていただいているわけでありますので、しっかりと連合のご意見も聞いた上えで、この計画をまとめ、それを受けて、どのような形で法案を早急に出せるのかということを考えるということでございます。蓮舫君 今、厚労大臣が実現会議には、連合の会長も入っていると言いましたが、確か労働者の代表は1人だけで、経営側の代表は8人です。あまりにもアンバランスなので、なるべく経営側の理論に持っていかれないように、しっかりとそこは丁寧な議論をしていただきたいと私たちも思っています。他方で、我々の法案では総理、インターバル規制を義務づけることを盛り込んでいます。EU ではすでに11時間が義務づけられている。 高橋さん先ほど総理も触れられましたが、過労死をされた彼女は、約五十三時間、ほぼ連続して社内にいたという記録もありました、こうしたことをなくすためにも、一定の休息時間を設けるインターバル規制は必要だとわれわれは考えますが、総理、いかがでしょうか、総理の考えを聞かせてくださいまずは加藤国務大臣。 あのご指摘ありますように、あの勤務間のインターバル、その就業時間が終わってから、就業するまでの間の時間をどう確保するかということでありますけれども、これをしっかり確保するということは、働, き働く方の生活の時間、また睡眠時間を確保し、まあ、健康な生活を送るため、大変重要だというふうにも思っておりますまあ、そういったことも含めて、これから実現会議でご議論いただくということになるんだと思います。たただ残念ながら実態としして今日本ではそうしたものを 入れている企業っていうのは 2.2% という状況でありますから、まずは私どもとして、そうしたインターバルを導入する企業、まあ、特に中小企業も含めてです、ね、それを推進をし、その割合を高めていく。 また実際、インターバル時間の数もですねまちまちでありまして、今、取り組んでいる中には、7時間から8時間というところが一番多くて28、28% という状況でもございます、まあ、そういったものも含めまして、ですねまずはしっかりとした環境を作っていくということに取り組んでいるところでございます安倍内閣総理大臣。インターバルを設けることは、ですね重要だろうと考えておりますが。 あのまあ健康の生活を送るためにもまあ需要であります。えまあ一方ですね、日本ではまだ 2.2% の企業が導入しているのみでございます。また EU 指令におきましてもですね、業種で12あ14ものまあ例外規定が設けられているのも事実でありまして、どうも管理上の課題があるわけでございます。まあ政府としてはインターバルを導入する中小企業とも導入を。 をするということにおいてです、ね、われどもこれは支援をしていかなければいけないわけでありますから、助成金の創設や工事例の周知を通じて、まあ、自主的な取り組みを推進して、規制導入についての環境整備を進めていく考えでございます蓮舫君。われわれは法律でしっかり義務づけ る, だと考え義務づけるべきと考えているんですが、総理はき企業の自主努力、自主取り組みを優先すべきだという認識ですか。 安倍総理大臣、まあ、今申し上げましたように、えー、導入しているまあ EU におきまして、まあ、EU 指令におきましてもです、ね、これはすべてではなくて、14のですね、これは例外規定が設けられているというまあ事実もございます。まあ、そのように、えー、労務管理上の課題、業種、業種によってさまざまな課題があるのも事実でございます。そうした中においてです、ね、まあ、中小企業もございます。そそううししたた中小企業も含めてそうしたところがです、ね このインターバルを設ける状況を作っていく上において、まずはしっかりと政府が支援をしていく中においてです、ね、規制導入の環境を進めていきたいと、えー、環境整備を進めていく、まあ、そういう考え方でございます蓮舫君。はいつまり政府としては、助成金は作るけれども、企業側にそれを積極的に設ける働きかけというよりは、実質的に取り組んでほしいと。 いいう答えだと伺いました厚労大臣、助成金の仕組みを予算案で作られていると思いますが、どういう仕組みでしょうか塩崎厚労大臣あの今申し上げたようにあの、総理から申し上げたようにです、ねあの、まずはインターバルを導入する中小企業への助成金の創設を今回いたしたところでございまして。 そしてまた加えて、工事例の周知を通じて、制度がまあ広く導入されるようにということで、まあ、自発的な中小企業 の, あのインターバルをまあ導入をした際に、それをまあ応援をするという形の助成金ということで、創設をさせていただいたということでございます蓮舫君、中身を伺ってます塩崎厚労大臣。 あの金額と仕組みがどうなっているのかということを申し上げれば、えー、この対象となるインターバル時間数、中小企業が導入された場合ですね、それは9時間以上を想定をしておりますで、助成率と上限額でございますが、これは費用の4分の3を助成をする、そして上限は50万円ということで、中小企業の皆様方に自主的に インターバル規制を導入をされることについての支援をしてまいりたいと、こう考えているところでございます蓮舫君。インターバル制度を導入するとした事業主が、労働時間管理のこれ、機械や器具を買って、実際に労働時間の改善に成果が上がった会社に、その経費の一部を助成をする、機械や器具を助成するからインターバル制度を入れる、その会社がどれだけ増える見通しでしょうか。 塩崎厚労大臣今、機械とおっしゃったんですが、これの、まず女性の概要は先ほど申し上げたとおり、自発的に導入された中小企業、事業主に対して、女性をするということでありますが、その女性の対象はです、ね、就業規則等の作成変更費用、あるいは研修費用、それから労務管理用今おっしゃった機器などの導入。 そして更新費用など、まあ、これはシフトをいろいろ変えなきゃいけないとか、いろんなことがあるので、この今申し上げたような就業規則などについてもしっかりと直すということ、そして研修もしていかないと定着しないということで、このような形にしているところでございます蓮舫君。総理、三億七千万円を使って、今、インターバル制度を導入している二二パーセントの企業の割合を増やしていくんだ。 党首討論で総理はこう主張されましたで、どれぐらい増やすのかという見通し、今、厚労大臣からもまだ答えが返っていませんが、一体どれぐらいまで増えたら、どれぐらいまで増やしたら、法律としてインターバル制度を導入するのか、総理は党首討論でも、この導入を躊躇すべきではないと答弁をされていましたが、一体いつになったら、どれぐらいの割合まで増えたら、インターバル制度を法制化する予定でしょうか。安倍総理大臣 まあ、このインターバル制度を導入していく上においてはです、ね、えー、まあ先ほども答弁をさせていただきましたように、まあ、中小企業においてもです、ねえー、しっかりとそういう体制が整えることができるという状況を作っていく必要は確かにあるんだろうと思います。まあ、その中において、すでにそれを導入している 2.2% とはいえ、その中で実際にです、ね、業務が回っている、あるいは生産性が上がっている、つまり効率化を進めていくことによってです、ね、 効率化を進めていくことによって、インターバル制度を導入したとしても、その業務実績が落ちないということになっていくわけでありますから、その好事例等々をしっかりと展開をしていくことも重要であろうと、こう思うわけでございます。そういう中において、中小企業等々も含めて、準備体制をしっかりと整えさせていくということが、混乱を避ける上において大切なことであろうと、実際に実行を集めるためにも大切であろうと、こう考えているわけでありまして、今、どれぐらいになったか、 かということを置き換えたわけでありますがにわかに今ここでお答えすることができないわけでありますがまずはですね、そうした取り組みを広げていきたいとこう考えているところでございます根本君はい、過労死の弁護士の方とかご遺族の方々にお話を伺うと過労死を予防するのに最も効果的なのはインターバル規制だと私たちは伺っています他方で経済界の方たちに話を伺うとインターバルの導入には慎重な 期待をする声が多いのも事実で す, です、これは働く方たち一人一人の豊かさ、その方たちの健康、心身の安全を考えて、経済界ではなくて、こうした労働者の皆様たちの声に立って、しっかりと法律で私は義務づけるべきだと考えています。他方で総理、この働き方改革の中では、こうした時間の在り方もあるんですけれども、女性の働き方改革、 最近、総理は輝く女性とは口にしなくなりましたが、このことも大切だという認識はありますか安倍内閣総理大臣。口にしていないことはないですよ、いろんな私は演説の場で、えーまあ、海外でもです、ね、それは使っているわけでご、えー、ざいます。たまたま舫議員の耳には届いていないかもしれませんが。えー、そこ で, です、ねえー、我々はあいわば 一億総活躍社会の中においても、まあ、女性の活躍が極めて重要であるとこう考えているわけでありまして、日本の人口が減少していく中において、女性の活躍抜きには日本の未来はないと、こう思っております。それにおいて、それを阻む障害をしっかりと政府の責任で取り除いていきたいと、このように考えております。蓮舫君結婚やや出産や職場復帰 まずその制度をしっかりすべての企業に用意をするその下支えをすることも大事だと思いますが制度があってもそれが使えないそのリスクは女性が負うというのであれば私はここを変えたいと思っていますその意味で総理男女共同参画社会の実現この実用重要性というのはどのようにお考えでしょうか安倍総理大臣繰り返し政府としてもですね、その重要性を認識しそしてその 男女共同参画社会を実現すべくさまざ、あ、まな政策を行っているところでございます君厚労大臣あの、教えていただきたいんですが、国立社会保障人口問題研究所の将来推計、2010年に比べて2040年、2055年、20から39歳の女性の人口はどのように変わるでしょうか。塩崎厚生労働大臣 資料でも配りをいただいておりますけれども、この日本だけの数字でよろしいんでございましょうか、あの2010年からの比較でよろしいですか、えー、そういう意味では、2040年には、えー、今、あの2010年が1584万人でございますので、2040年に1011万人、2055年に784万人、 こういういい予測になってございます蓮舫君。これは衝撃的な推計なんですが、今生まれてくる赤ちゃんの 93% のお母さんは、20から39歳です。産むと判断をして実際に産まれた女性の年齢層がここです。これが2010年比、2055年、つまり今年生まれた赤ちゃんが38歳になるときには、半分まで減少する。産むと 判断し、産む、実際に産んでいる年齢層の女性が、ここまで減るのは先進国の中で日本だけです、そうした中、だからこそ、今、女性が働きながら子供を産みたい、育てたい、仕事をしなければ生活もできない、だから両立をしたい、この声にしっかりと応えていければ、この未来は変えることができます。 だから総理、先ほど私の耳に届いていないのかもしれませんが、輝く女性は旗を下ろさないで、もっともっと強く言っていただきたいと思うのですが、こうした現実を踏まえた、もっと現実的な支援に重きを置いていただけるでしょうか安倍内閣総理大臣。先ほど申し上げたようにです、ね、さまざまな場で輝く女性についてです、ね、現地をしているわけでございますが、同時にです、ね、これで。 今、蓮舫委員が挙げられたこの将来、将来推計等々もしっかりと念頭に置きながらです、ね、まあ、その中で希望出生率は 1.8 でありますから、その希望出生率 1.8 を実現する、その希望が実現される社会にしていくために、さまざまな課題を取り除いていかなければならないと、このように考えております。蓮舫君 希望出生率 1.8 を実現するといっても、例えば待機児童の問題、一日一日先送りをしたら、子どもは育つし、仕事に復職できないリスクがどんどん高まるのに、政府はどちらかというと、箱物整備に重きを置いて、保育士さんの待遇改善には随分と後ろ向きです。あるいは介護離職ゼロ、結局、これ、施設がなくなったら、受け入れてくれるところがなくなったら、家で女性が見るしかないという現実がある。でも総理は介護報酬を過去最大規模引き下げている。 やっていることと言っていることに私は矛盾があるように思えるんですが、加藤大臣にお伺いします、こうした男女共同参画の必要性や意義、あるいは基本計画で掲げている目標、どういう項目がありますか。加藤国務大臣 まず、男女共同参画で、今、第4次男女共同参画基本計画を、男女共同参画基本法に基づいて作っているところでございます。また、その中ではです、ね、さまざまな具体的な目標を出させていただいております。国、地方、公共団体等ということでは、例えばでありますけれども、指定、職相当の国家公務員の割合をどうするのか。また、企業等においても、 民間企業における例えば上場役員をどうしていくのか、あるいは教育研究等における、まあ、例えば大学教授等の割合、あるいは国際的には講師3時間以上の割合、また地域防災等では例えば自治会会長等。 こういったさまざまな指標についてですね、数字目標数字を設定しながらこの五年間でですね、それを実現するということで政策を取り進めさせていただいております。蓮舫君、はい、あのそうした目標大切だと思います。能力があるあるいはやる気もある。でも女性という理由でそうした男性と比べて正真昇級と差がつけられてはいけませんし。 活躍できるのであれば、女性でも男性でも、平等に活躍できる機会を提供するというのが、まさに今、政府が進めている働き方改革の一環であり、われわれも対案を持って、その部分は進めていこうとしていますが、稲田大臣は残念ながら過去、こうした考え方を正面から否定するかのような祈祷されています。2007年別冊政論こののの男女共同参画本部の目標についておいおいておお確かなのと 断言をしています二百四十六ページ資料にもつけていますがその後何と指摘をされていますか稲田防衛大臣二千七年ちょうど今から十年前の 私の一衆議院議員としての発言であり、まあ、現在、防衛大臣としてこの場におりますことからしますと、所管外ではありますし、長い対談の一部を取り出していうことに疑問はありますが、あの蓮舫代表がどうしても読めとおっしゃるのであれば、読ませていただきます。 読めておっしゃってないんでしょうか。すみません。あの。<笑>はい、あの。二百七。すみません。はい、あの、私は先ほど、蓮舫代表が、おっしゃったことと全く同じように。 男性であれ、女性であれ、能力に応じて平等に登用される機会を与えるべきであるということを申し上げております蓮舫君。今おっしゃってることと、真逆なことを寄稿しています。246ページ、そもそもというところ、何と書かれたのか、じゃあ読んで教えてください。 県についてですそれをそき止めてください。 してください稲田防衛大臣そもそも本来の男女平等は性別に関係なく、能力に応じて平等に登用されるということであって、女性の割合を上げるために、能力が劣っていても登用するなどというのは、 クレイジー以外の何者でもない、先ほど蓮舫代表がおっしゃったことと趣旨は全く同じだと考えております蓮舫君。加藤大臣がおっしゃいましたが、女性の登用を伸ばすというときに、能力が劣っている人を雇いとは書いてありません、ここは全く考え方が違います。じゃあ、もう一度、寄稿しておりますけれども、数値目標の対象は人事だけではないと、その後何なんとおっしゃってますか、なんと述べてますか。 これも教えてもらえますか稲田防衛大臣。もう10年以上前の紀行でございますし、対談の一部ですし、私の発言の趣旨は今申し上げたところでございますので、これ以上、一部を読み上げるのは適当ではないというふうに思います。 気を止めてください。 先ほどから何度も申し上げておりますように、 十年前のことでありそしてその当時の一議員としての発言を申し上げたところでありますまあその中で先ほど申し上げましたように男であれ女性であれ男性であれ能力に応じて登用されるべきであるということでございます私も政調会長時代に女性活躍本部長として例えばあ野田聖子先生が地党派で進められておられた政治における参画を を進めるための政策ですとか、そういった点についても推進をしてきたところであり、私は蓮舫代表と全くその点において考え方が異なるとは思っておりません。蓮舫君少なくとも10年前の稲田大臣の紀行を見たら、考え方は180度違います。なんと書いたのか、ここだけじゃ読んでください。 稲田防衛大臣先ほど読み上げさせていただいたとおりでございます。 時を止めてください。 稲田防衛大臣どうしても代表が読めとおっしゃいますので読ませていただきますえ数値目標のこれはだけど10年前のですね市議員のお見解ですしかも長い対談の中の一部ですがしかし、まあ、蓮舫代表が読めとおっしゃいますので 読まませていただきます。数字目標の対象は人事だけではない、育児休業取得率を平成26年までには男性 10%、女性 80%、夫婦間のあらゆる暴力の根絶で手、平手で殴る、殴るふりをして脅すのも暴力と認識する国民の割合を 100% にする、全国の女性消防団員を将来的に10万人にする。 このような数値目標にどのような意味があるのだろうかクエスチョンマークでございます蓮舫君稲田大臣10年前の発言でも政治家が自分の考え方としてそれを堂々と投稿して主張されているんですドメスティックバイオレンス dv で実の夫から殴られあばらをられそれこそ死にそうになって 逃げ出して、息を潜めて暮らしている女性がいる、そのことを夫の所有物だからといって、いいではないかという考えがあってはいけないからと、加藤大臣が先ほど説明したように、数値目標を掲げて、DV の予算をつけて、法律改正をして施策をして、一人でも女性を救っていこうという、その目標に何の意味があるのだろうか、10年前だから関係ないという理解でよろしいんでしょうか。稲田防衛大臣 私は全く現在、先ほど代表がおっしゃった、ああの蓮舫委員がおっしゃったとおりの考えをしております。また、10年前と現在、必ずしも全く同じではないし、私もさまざまな議論をして、そして政治家としても成長していく過程はあるというふうに思います蓮舫君。いや 同じ気候の中で、あなたは6歳未満の子どもを持つ夫の育児関連、関連時間、これ目標に掲げてるんですが、これはこの10年でそんなに変わっていません。そのことに対し、稲田大臣は気候の中で、夫も家事をすべきと陣頭指揮するのは別の意味で押し付けで、ある種のファシズムであると断定しています。何がが変わったたんでですかつまりもうここここののと自分しははは間間違違いいだれて考え方は 今、全く立っていないというふうに訂正をされますか。稲田防衛大臣あの私、今、蓮舫代表が読まれたところ、記憶にはないんですけれども、私はああの女性も男性も家事を分担すべきですし、 我が家でもそうしてきたところでございます女性が育児をしながら子育てをしながらそして働いて生き生き暮らせるそういった社会が男性にとってもいい社会だというふうに確信をいたしております江尾君はい。あの人口減少の時代に突入した日本で男でも女でも望めばその 能力を発揮できるる機会が平等に保障されるというのは、大切なことですそのために目標を掲げて施策を推進して、予算を分配をして、押し上げていくというのは与党も野党もないと思うんですね、10年前で発言が記憶にないということですが、資料をつけておりますので、よく読んでいただいて、自分は間違っていたと思うのであれば、今後こういう発信はしないでいただきたいと、改めてお願いをしますが、総理、そうした中で、 男女共同参画性による差別は絶対あってはいけないし女性の人権は保障されるべきと総理自身もお考えでしょうか安倍内閣総理大臣当然その通りであります蓮舫君自民党の憲法草案ではどうやらそうは思えない第二十四条というものがあります家族の項目が新たに明記をされます家族は互いに助け合わなければならないと規定をされます まあ、一見すると家族が助け合う、当たり前のことのように思いますが、憲法は国民の権利保障が原則です、そこにあえて家族を着て、そして助け合うという義務を着て、これ一般論で結構なんですが、総理は家族という項目家族という文字は、憲法にあった方がいいとお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣 私は今、ここに政府の、両政府の長として立っておりますので、えー、自民党の草案に関わることについてお答えする立場にはございません蓮舫君。一般論として、今はないんですが、家族という公目を憲法に規定するのは、これは立憲主義的には認められるとお考えでしょうか安倍内閣総理大臣。 どのような文言を入れるかということについてですね、それは憲法審査会でご議論いただければと思います蓮舫君。去年2月の衆議院予算委員会で、当時の稲田代議士に現行憲法9条について聞かれたとき、総理は自民党憲法草案が将来あるべき憲法の姿を示していると説明し、非常に具体的な答弁をしています。当時 大医師にも同じように具体的な答弁をしています。参議院では選挙制度に関し、合区について、四十三条の改正についても言及しています。テレビにも出演して、九条改正の是非、その中身を具体的に説明もされていました、なぜ今、語られないんでしょうか内閣総理大臣国会の場においてです、ね、憲法の築城的な、どのような憲法を作っていくかという、まあ、具体的な案については、 憲法審査会において議論すべきだというのは私の不動の姿勢でございます蓮舫君去年の予算委員会はじゃあどんな姿勢だったんですか安倍総理大臣同じであります蓮舫君先ほど説明をしましたが去年の予算委員会では具体的にお話になられていますなぜ今は話せないんですか安倍総理大臣 改正項目についてはお話はいたしません蓮舫君、憲法九条、憲法四十三条について、去年、総理は衆議院でも参議院でも具体的に説明をしています、なぜ二十四条については語られないんでしょうか安倍総理大臣。まあえー、まあそのときもですね、まあ、基本的にいわば、えー、どのような条文をどう変えていくかということについては、私の考えは述べていないはずであります。 明君いや、そのときにお考えも丁寧に述べてますよ、大日本帝国憲法下ですが、明治三十一年に制定された民法、家の保守の家族に対する扶養義務が置かれていました、家族の基本は家制度で家長である保守が家族を統率し、保守の地位と家の財産は原則、長男氏が継承することとなっていました。施政方針演説で総理は 明治時代の教育について厚く語られましたではこの明治の民法規定についてはどのようにお考えでしょうか安倍総理大臣。まあ、明治のまあ民法規定についてですね、まあ、民法全体がありますけれども、今そこで私がそれについて、評価する立場にはございません蓮舫君、民法全体と言っていません、家制度についてどうお考えでしょうか安倍総理大臣。 まあ、戦後ですね、えー、まあ戦争が終わって、まさにその家制度そのものについて、ですねいわばあ未来に向かって、ですねどういう家制度があるべきかということにおいて、現在の憲 法, 法、現在の民法法が定められたものと承知しております蓮舫君あの。法務大臣にお伺いをしますが、旧民法、妻、家族の権利は何が制限されていましたか。 金田法務大臣、えー、蓮舫委員の質問にお答えしますが、今朝先ほど、えー、ご通告がありました、従いまして、えー、旧民法の内容となりますと、かなり技術的な面もございます、したがって、そういう時間的な制約からも、えー、中にはですね、 準備が間に合わないい部分もあろうかと思いますが私の考えておりますことをお答えをさせていただきます、えーまあえー、家制度というものに対してその家督相続というです、ねえー、考え方が当時はあったのではないかなというふうに思いますしたがって親権関係を考えた場合に、えー、子はその家にある 父の親権に服するというふうにされておったと思います、それから相続につきましては、例えば妻は、うん、直系貴族に次ぐ第二順位の相続人とされておったと承知と言いますか、私は思っております、以上です。君、はい、ありがとうございました妻には当時 法律行為をする能力が認められていませんでした。この親権も相続権もありませんでした。家長は家族の居所住居を指定でき、家長の同意なく結婚もできませんでした。現行憲法二十四条は、こうした性による差別を否定し、婚姻の自由を保障、夫婦の法的地位とその平等、同権を保障したと私は理解をしています。で1948年に施行された改正民法で、家制度は廃止をされました。 いわゆる妻の無能力規定の廃止、夫婦各自が財産を所有する権利の保障、共同親権、妻の相続権や離婚時の財産分与の権利が、まあ、今では当たり前とされるものが、ようやくここで初めて保障されました、この改正について、先ほど来、私は総理の考えをお伺いしているんですが、この民法の改正について、妻の無能力規定等がなくなって、男女が平等になった、このことについてのお考えはどうでしょうか。安倍総理大臣 当然ですね、私は、まああのおおまあ、憲法も遵守する、また法律も遵守する立場にありますから、当然それを実現していかなければならないと、このように考えております蓮舫君自民党の憲法草案に戻りますが、二十四条、現行では保障されている権利の配偶者の選択、住居の選定が削除されました。両性の合意のみで成立する婚姻からのみを削除しました。 総理、婚姻というのは、両性の合意のみで成立するものだと私は思っているんですが、それはどうでしょうか安倍総理大臣。えーまあ、自民党総案についてですね、私がここで、蓄情的に解説する立場ではございません蓮舫君。蓄情ではなくて、婚姻というのは両性の同意のみで成立するもの。こののみ 以外でも成立するものとお考えでしょうか。安倍総理大臣、まあまさに、えー、のみをどうするかということ等についてはですね、これはまさに、えー、憲法審査会でご議論をいただければと思います。蓮舫君、現行憲法でのみがついているのはなぜだと総理として認識してますか。安倍総理大臣、あのまあ今。 えー、のみがついているのは何かということであればです、ね、法制局長官からあ答弁させたいと思いま す, です、ね、法制局長官、どうでしょうか横畑洋輔法制局長官。 自民党の憲法改正草案について、何かコメントをするという立場にはございませんが、が 現, 行の現行の憲法において、婚姻は両性の合意のみに基づいてと書いてある、そののみとなぜ書いたかということでございますけれども、まあ、先ほど来委員ご指摘のように、明治憲法のとにおいては婚姻の本、婚姻する本人の意思ではなくて、むしろ課長など。 他の者の意思決定に基づいて、あの婚姻が成立というか、実際上も含めてでございますその婚姻が成立するという制約があったと、まさにそれを取り外したと、取り外すというところに、この現行憲法の意味があるということを明らかにするために、えー、あえて、えー、行政の合意のみということを明記したというふうに考えられます。 はい、あの一言多いところは、もう答弁をもっとシンプルにしていただきたいんですけれども、今ご指摘いただいたように、当時、旧民放課においては、えー、本人の意思にそぐわない婚姻が強要されることもあった、それにおいてのみを取り払うことによって、自由な婚姻、男女共に平等に婚姻を選択できる権利が保障されたわけです。そこにあえて自民党の憲法草案24条は のみを取り除くというのに、私は昔の家制度の時代に戻るのではないかという懸念を覚えているんです。それは総理、そうお考えになりませんか安倍内閣総理大臣ま。まさにそういう議論はですね、えー、憲法審査会で、えー、していただければいいんだろうと、えー、思います蓮舫君。稲田大臣 あなた、2008年3月の日本という雑誌を見たんですけれども、存続殺人規定を復活せよ、現行憲法では、法の下の平等において、家族を殺めてしまった方だけに重き罪をさらに加算をするという考え方は、これは廃止をされているんですが、存続殺人規定は復活せよと今も考えていますか。稲田防衛大臣 この中で申し上げていたのは、やはり親を大切にするということを、やはり重要にしなければならないということであって、存続殺人規定を復活しようとは思っておりません。蓮舫君。政治の間違いは政治が正さなければなりません。存続殺人規定は復活させるべきです。修正しますか 稲田防衛大臣、まあ、こ, この時ときと同じ考えではないということでございます蓮舫君いつ変わりました稲田防衛大臣 十年経ちまして、その過程で私も政治家として成長したんだなと思います蓮舫君、はい、同じこの日本であなたは、日本国憲法が押し付けられ、その中で日本人は個人主義化していった、個人主義といえば聞こえはいいですが、ただ単に自分しか見えていない、自分勝手な人間を大量に作り出してしまった。 悪しき個人主義が蔓延して家族がばらばらになっている、今手を打たなければ取り返しがつかなくなる、GHQ に破壊された日本の価値観を取り戻すこと、この考えも成長して変わられましたか。稲田防衛大臣そののの中で申し上げていたのはやはやり日本の 良き伝統や良き考え方は取り戻さなければならない、そしてそれが自民党の立党の精神で、我が国は単に経済力や力をつけるだけではなくて、世界中から尊敬される国を目指そうということを申し上げていたということでございます、その考えは変わりません。根君あの 昨年末に安倍総理がオバマ大統領とハワイのパールハーバーに祈りを共に捧げました、素晴らしいことだと思っています。これからともに日米同盟関係を強化をして、過去の過ちを繰り返さない、平和主義を希求をしていく、総理がお戻りになった直後に稲田大臣は靖国神社を参拝されました、これはなぜでしょうか。稲田防衛大臣 ハワイにおいても例えば総理と一緒に訪問した飯田大佐の 慰霊碑ですとか、また、ミズリー号に突っ込んだゼロ戦の戦士、兵士たちを熱く弔っておられます、かつては熾烈に戦った敵と味方であったとしても、また、いかなる歴史観に立とうとも、祖国のために命を捧げた方々に敬意と感謝と追悼の意を捧げる。 ということは私は一国国民としてやるべきことだという思いで靖国神社に参拝した次第でございます蓮舫君稲田大臣は大臣です一国民であると同時に政府を代表する言動というのが世界に発信をされますそうした部分では祈りをした直後に 靖国神社に参拝をされることが、アメリカに対して間違ったメッセージを発する、そのリスクもあるんですよ、過去、寄稿したもの、発言したもの、成長とともに変わってきたとおっしゃいましたが、特に言動に関しては、これからも気をつけていただきたいと思っております。さててて総総理理下下りり問題はは国民が天下りに対して厳ししし厳いい眼差しを持っているのなぜだとお考えでしょうか 安倍内閣総理大臣い、まあ、わば、えーまあ、国民の皆さんはです、ねえー、まさに毎日、主体にせ、えー、して働いているわけでございます。そして多くの人たちは、あまあ、定年応を迎えたあとはです、ね、3年努力をしなければ再就職ができないという中において、えーまあ、公務員がです、ねえー、この公務員としての役所の権限を、まあ、背景として、えー 背景として天下っていく、えー、ということに対してですね、まあ怒りを持つ、まあ、それは当然のことであろうと、まあ、このように思います蓮舫君その上で文科省の今回の不祥事天下りに組織が丸ごと関わっていた業格担当大臣に伺いますがそれを受けて全省庁に調査を指示をしておりますがいつ結果が出ますか山本業格担当大臣 あの今回の事件を受けまして、総理から、全省女に対して、えー、厳しく調査し、結果を報告するようにと指示を受けております。それを受けまして、えー、しっかりとした調査を厳正にやっていきたいと思っております。ただ、大事なことは、調査の内容をしっかりとすることでありまして、スケジュールありきということで考えているわけでありませんので、ね、それなりの時間がかかると思いますが、あ<咳> 国民の疑念を腐食するようにですね、全力を挙げて徹底的に調査したいと思っております。蓮舫君。大事なことは、調査の中身はもちろんですが、スピード感も大事だということは、ぜひ申し上げておこうと思います。総理、あの先ほどあのお話になられたように、確かに国民に、なんで国家公務員だけ、 何で優遇されるのかもちろんその職業選択の自由があることも象徴していますが、不透明な再就職があってはいけない、そこに税金が使われているというような疑いを持たれてはいけない、安倍内閣になってから、そうした不明瞭な国家公務員の再就職、天下り、こういうことはもうないと明言してよろしいでしょうか安倍内閣総理大臣。われわれはこのような、えーま、権限を背景としたですね、えー、天下り。 組織的なああまくだりを今節なければならないとこのように思っているわけでございまして今後ともですね関心会がしっかりとその能力まあ機能を発揮していくことによってですね今節を図っていきたいとこのように考えております。蓮舫君、再就職に疑いが持たれてはいけないんですが安倍内閣になってから国 100% 出資または国が 筆頭株主の特殊法人のトップ、独法理事長などに官僚 OB が次々と再就職をしています。日本政策金融公庫、総裁に財務省の元財務次官、商工中金、この社長に2代続けて元経産省の事務次官、首都高速道路株式会社社長に国交省の元道路局長、新関西国際空港会社に、えここの社長に国交省の 事務次官、日本たばこ産業会長には財務省の事務次官、都市再生機構 UR ・独法理事長には国交省の元復興事務次官、これは天下りではないんですか麻生財務大臣。今、ご指摘になりましたので、二つだけ私ども関連しておりますん で, です、日本政策金融広告総裁につきましては、当時、安井さんだったかな。 総裁の直を自治ムの目し出が前々からあっておりました、で、高校の業務の継続性もありますので、細川の内部消化が最適であるという判断をされてご、そういうお話もありましたので、就任をされたと承知いたしております、JT におきましても、同様に、人務増員の観点から多面的に検討する中で、人格、職権等々、これまでの幅広い経験等を総合的に勘案して、 ただ、は最適と判断されて就任至ったものと承知いたしておりますので、いずれにいたして も, も、適材適所の原則にのっとり、人物応援でなされた人選であり、適切であったと考えております。蓮舫君、適材適所の人事、公募はされなかったんですか麻生財務大臣。そのその当時 安井せ、えー、代表の方から、私どものほうにお 話, お話がありましたので内部、内部において検討するという話だったんで、その話を受けさせていただきました蓮舫君。つまり公募を行わないで、前任者から指名をされた人が適正かどうかというのを判断したということですか、ちょっとはっきりしないのでか安大臣会社のかにおいて 少なくともその中の会社の中で取締役会等々いろんな組織の中において検討された結果を踏まえて会社の継続性を考えて全く全然関係ない人を呼ぶよりはきちんとした継続性を踏まえた人をその会社の中の継続性継続性って意味分かります継続性の意味は分かんないそれを説明するんですか継続性の意味が分かんないのもうお前役人だからあとは役人だから分かってんだろう あれ継続性の役に役に、継続性というものを考えて、私どもとしてやらせていただいたということです。蓮舫君。いいですか、特殊法人は、国の出資や補助金、財投債から資金と調達をしておりまして、でここは税制でも優遇措置があります、市場の競争にさらされず倒産をいたしません、経営の非効率、官僚の天下りがずいぶん長いこと問題視をされて、 与野党ともにこれは改革を進めてきた経緯があります。それが今や次々と官僚 o B. がトップに天下り再就職。これを問題ないと果たして総理言えるんでしょうか。麻生財務大臣。あのまず最初に天下りって言葉は安易に使われん方がいいと思います。いかにも上から目線に感じますんで。少なくとも。 天下り天下りと野党の方が言われるとこれは甘上がってる方も随分いらっしゃるような感じもしますんであの天下りという表現がいかにも民間に行くのがあんま下ってると見下げたような言い方は私どもとしてはあんまり私の感性には合いませんいずれにいたしましても私どもとしてはこういったものはきちんと対応をされてしかるべきだと思いますんで内部の中においていろいろ人選をされた結果会社の継続性を考えてその組織の継続性を考えて中で決められて 挙げててここられたことに関して私どもとしては、それに対してしかるべき判断をさせていただいたということです山本行学担当大臣。あのえー、あのやや役人のです、ね、再就職の問題は、総理が先ほどもお話されたように、予算や権限等をです、ね、背景に、 た着、そ, してそのことによって行政が歪められると、まあ、そういうことがある場合にはあ、これは決して許されないということで、再就職の規制が行われているわけであります。そしてそれを、そういう意味での、役所が組織的に再就職をあっすることは一切禁じるということで、それを監視委員会が厳重に監視するという建前になっております。一方で、えー、公務員としての 執権能力をですね活用することはこれまた非常に意味があるということでもありまして、えー、その意味で、えー、国民に疑念が持たれることのないそうした役所によるあっ等が行われることは厳に禁、えーえー、止しなければなりませんけれどもその上で、えー、それぞれの組織がですね、えー、組織内の判断で 執権動力を活用するということは当然あり得るというように思っておりますし一方それが問題がないかどうかについては関心委員しっかり調査するということであります蓮舫君あの再就職に関して圧戦はいけないのはこれは法律違反ですただ今麻生大臣がおっしゃられたのは経営の継続性で認めることはあるそして所管省庁の事務次官が これ民間会社じゃないんですよ、特殊法人に再就職するのを認めるといった、これ、違いは何ですか山本行学担当大臣それは、その独法のです、ねえー、組織がそれぞれの、特殊法人がですね、それぞれの、えー、<咳> 運営の中で、どの方が適当かと、能力、実験を見て決めることでありまして、そしてそうしたことが国家公務員法で規制していることに抵触しないかどうかは、関心議会がしっかりとチェックしていくということであります君国交大臣に伺います。 旧運輸省 OB 指定席とずいぶん長いこと批判をされていましたが、2003年以降、民間出身者が社長を務めていた関空、実に13年ぶりに所管の国交省の元事務次官が社長に就任をされました。これは国が 100% の株を保有しています。これはななぜ認めになったんでしょうか石井国土交通大臣 新関西空、えー、国際空港株式会社はあ特殊会社でございまして、まあ、会社の取締役会で社長の人事を決定をし大臣が認可するものでございますが、えーまあ、この新関西国際空港株式会社は まあ、今あ、関西国際空港と大阪空港は、民間にコンセッション、民間に運営委託をしておりますが、まあ、それをあの空港設置管理者の立場から適切にモニタリングをする必要がございまして、えー、関西財界から引き続き、新関西国際空港株式会社の安定的、継続的な関与を求められておりました。 で当時のです、ねえー、代表権を有する役員3名のうち、当時の社長、会長が退任する予定であったため、安定的、継続的なあ同社の運営には、当時の代表取締役、副社長を社長へ承認することが最適であると、新幹線国際空港株式会社で判断をしたと承知をしているところであり蓮舫君。 同じく国交大臣、独立行政法人 UR の理事長も、これ、民間人から交代、国交省の出身、元復興庁事務次官が就任をされました。だ大臣、これ、公募はどういう形で行われ、何人が手を挙げて、なぜあえて所管省庁の元トップが適切と判断をされたんでしょうか。石井国交大臣 ゆる都市再生機構の理事長選任に当たりましては公平性、透明性を確保するため公募を行いまして第三者で構成する選考委員会による審査での選考結果を踏まえ任命権者である私が適任と判断をし選任することをいたしました公募に対してはです、ね、5人の応募がございまして 選考委員会による書類選考で3人に絞られた校舎について選考委員会が面接を行った上で特に適任であるとの評価を得た1人及び絞り込む前の校舎の情報を私に国土交通大臣に提示をいたしがありましてその評価結果を参考にしつつ選任をしたところでございます。現理事長はです、ねあの いわゆる都市再生機構の大切な使命である東日本大震災からの迅速な復興を、まあ、現場のトップ、復興事務次官という立場でけん、えー、引してきたことや、中心市街地活性化等の地域活性化の推進に中心的に役割を果たしてきたことの等の業績やリーダーシップなどが選考委員会で最も高く評価されたと承知をしてございます。根 受け入れ先の特殊法人や独立行政法人、これは予算確保のために官僚の OB を受け入れ、省庁は天下り確保のために予算を注ぐという構造がずいぶん長いこと、これは不適切だという部分で、当時、これは安倍さんが確か官房長官だったと思います、小泉内閣のときから改革は進めてまいりました、官僚による予算の私物化や官の肥大化を招くのはやめようと。 ずいぶん長いこと、トップには民間人の起用を最優先に考えていたものが、これ、すべて就任時期を見てもいただいても分かるとおり、安倍内閣になってから、すべて官僚 OB、まさに華麗なる再就職が次々と行われている、総理、これは、これは天下りではないんでしょうか、まあ、麻生さんの言い方だと、甘上がりかもしれませんが。安倍内閣総理大臣。あのまあ私もですね えー、そうい う, ふう元事務次官等がです、ねまあ、そういうところに行くのはどうかということで、えーまあ、説明を求めたこともまあございます、しかしその説明を聞く中においてです、ね、まあ、副社長としてすでに経営経験がその、その団体においてです、ね、都市法人においてあの経験を積んでいる方が、その後社長になられると。 いうことを、むしろその組織が望んでいるということもあればです、ね、それはそういうことであろうと、こ, うこのようにまあ了解をしたところでございます、また公募等におきましてもです、ね、実際公募等をして、いろんな優 秀, 優秀な人材にやっていただいておりますが、このいわばまあ経済界においてのです、ねえー、まあ収入とそこでのまあ待遇の差もありです、ね、えー、まあその中で、えー、手を挙げる方あの、 まあ、人材とです、ね、そのときたまたま出ている方とのです、ね、この経験や実績等々の資格を持って、今回がそうい う, う結果が出たんだと、まあ、そういう説明を受 け, 受けまして、私もそうだなと、このように考えていたいるところでございます君随分長いこと、国民の不信の目を招かないためにも、当時のそれぞれの行政担当大臣は大変な苦労をしたと思います。 政官業の癒着がある中でそれを取り除いていくハードルがどれだけ高いか私もこれはよく分かっていますだからこそせめて特殊法人はせめて独立行政法人も含めて認可法人も含めてそこは民間の人たちに委ねて経営の改革もはじめとして国民に信頼できる透明な人事を行っていこうと言っていたものが安倍内閣によって こういうふうになったのは、たまたまと今おっしゃいましたが、たまたま結果、こうなったという理解でよろしいんでしょうか安倍内閣総理大臣。いわば、えー、私も、えーまあ、第一次選挙のときに答弁をさせていただいたわけでございますが、いわば、まあ、省庁のです、ね、権限を背景に押しつけていく、そして人事の一環としてです、ね、それがなされているということはあってはならないと、こう申し上げたわけであります。他方と、ねまあ、といううもものああります役人 ob であろうと その能力があればですね、その能力を生かしてもらいたいと、こう思うのは当然なんだろうと、こう思うわけでございます。ですから、個々のです、ね、背景をよく見ていくことが、私は大切ではないかと、こう思う次第でございます。そしてもちろん、民間の、私も基本的にですね、民間の方々の経営力を生かしていきたいと、こう思っているわけでございますが、しかし、そのときにですね、 いば手を挙げた中において誰が一番それは適しているかということについてはそれは冷静にです、ねえー、役所の OB の方であろうと、えー、民間の方であろうと。 まあ、こちらの方もし役所の OB の方の方がですね総合的な評価が高ければ、それは当然そちらの方に決まっていくものではないか最初からですね民間の方に特別にですねそれを優遇していくということではなくて、それがですねしっかりと特殊法人がですね経営力を維持していく、あるいは高めていくことにつながっていくのではないかというふうに私は考えております。君いやつまりですね 国が 100% を出資している、あるいは筆頭株主である、所管省庁の権限、管理、あるいは予算、こういうものがものすごく色濃くある特殊法人に、民間がこれまでついていたものを、あえて能力がある、私はもう元官僚の方から能力がないとは申し上げません、その方に能力があるといって、ここまでずらずらと天下りが復活しているかのような印象を持たれる人事が、しかもトップですから全員。 こここににに行くのが本当にこれは適なぜか、こういうところのトップに省庁の OB が再就職をすれば、関連会社、子会社、あるいは契約を持っている民間企業は、おもんぱかって、その省庁の OB の再就職を受け入れる、そういう村という構図が、 確かに過去あった時代もありましたので、それが復活しているんではないかという疑念を生じさせるんです。そのことについてはいかがでしょうか安倍内閣総理大臣。いわば、えー、その段階においてもですね、えーまあ紐がついているという状況の中においての、えー、再就職はあってはならない。つまり紐がついているというのは、そ の, やその特殊法人に行ってもです、ね、出身省庁とのい、えー、わば関係がついたまま、いわばその、 特殊法人の中の今、蓮舫氏がご指摘になったようにです、ね、その町長をエコフィーキーするかた形 で, です、ね、そこの OB を受け入れるということは、これはもう現にあってはならないと、このように思います蓮舫君いや。だからこそ、行革というのは常に、常に続けなければいけないと思うんですね。で今回の文科省の組織を挙げての天下り問題で、明らかになったのは、官僚 OB。 この方が再就職のあっせん、いわゆるマッチングをしていた、これはあの、再就職等管理委員会を当時の自民党政権が導入したときに、私たちは対案を持って反対をしましたけれども、そのときまでは、えーと、退職2年間は辞める5年前までいた省庁、その部局と利害関係のある企業と、 直接再就職ははしししていいいけないという規制があったたもののをを当時の政権はそれを廃止をしましただからこういうことも含めて、もう一回、こういう規制を入れる必要はあるんだろうか、あるいは OB による斡旋を禁止する必要はあるんだろうか、あるいは刑罰を導入する必要性があるんだろうか、私はこれは、大口政調会長に検討を指示しましたが、これは安倍内閣では検討していただけるでしょうか。山本行革担当大臣 あのまさにそういうことを含めてです、ねえー、どうしたらあ再就職について、えー、役所の予算権限を使ったですね、斡旋などが根絶できるかということをお、やるために徹底的に調査し、それを結果を明らかにして、その上で考えていきたいと思います。えー、ただご指摘のように、OB について、えー、の問題があるということは承知しておりますので、 私は、まあ、結果を見てから、具体的に考えたいと思っておりますが、少なくとも OB に対する役所からのです、ね、組織的な情報提供とか、そういうことは一切やらせないという考えで臨んでいきたいと思っております安倍総理大臣。まあ、ただいま、両閣担当大臣から答弁したとおりで蓮舫君。 熱意が全く感じられないのが残念ななんですなぜかというと、この補正予算案で、アベノミクスはうまくいっているのに、1.7 兆の借金、赤字国債を発行するんです、ならば税金が確かに正しく使われているというような行政改革は最前線で、最優先で行わなければいけないのに、残念ながらまだ疑われる事態がある、それに対して私たちはこれからも改善策を提案していきたいと思います。ありがとうございました